演, 武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらファミリーマン香ばしスイートポテトを食べたいと思いますなんか見た目スイートポテトっぽくないんですけどねどんな味なんだろうちょっと想像できませんねこれは気になりますそれではでは いただきますまい。見た目はスイートポテトっぽくないかなと思ったんですが食べてみると本当にあのスイートポテトの濃厚でねっとりとした甘みが口の中に広がってきましたね。 で表面にカラメルがあるのでちょっと苦味もあってそこで変化があったのも良かったですうんもうちょっと柔らかい方がスイートブロックのような気もしますが十分美味しかったのでこちらもテストとさせていただきます結構本当に香ばしさもありましたねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分変幻パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします